<笑> 何, 何があるんや何が何が何が何が何が何がする何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がが何が <笑>何あるの面白いっとる<笑>あー<笑>あーやめた<笑><笑>あー怒られる<笑>あー怒らるあられシシシシューシューシュて<笑> 何で なんか匂いつきようすみちせん。うん これは仕事の清水警察。